あああはいえーと配信始まりましたえーエクスランとですね現在の試合中ですがえーコメントも不機嫌に2ついただいておりますがえー映像ゲームをマイクなどいかがでしょうか大丈夫ですありがとうございますちょっとごめんなさいマイク変えますねマイク2本あげで ああああマイク2本目ですこちら含めてどうでしょう大丈夫であればリアクションいただけると嬉しいですあっグルグル回して OK ですありがとうございますというわけで、えー、とすぐすぐ大会やるわけではないですがちょっとゆるくやっていきたいと思います、えー、とかける方を3日後に控えてって感じですかね 先生の方もこちらこない ら, らしで開催店の方もいらっしゃいますのであのいつもねクスランバと音はまたちょっと違ったメンバーになりそうです普段はハゲさんのえー、えー、っと回してる感じですが本日は目標回戦ということでえー、っと私大変やっておりますなんか普段と違うとこあったら教えてください<笑> 都合が一部分かってないところもあったりすると思うんですけど、配信だるなら大丈夫だと思いますけど。じゃあ本日は小山は X8 セットをご用意して、て皆様お待ちしております。 かけてしばらくのじ合を移す感じにはなるかなとは思っております、えー、合わせて店内の方に、えー、引き続きのご案内です、えー、現在、えー、X ランバットのエントリーを、えー、カウンターにて行っておりますのじ合の合間に、えー、受付の方こちら来てカウンターの方来ていただいてまずは大会参加者の方は受付済ませていただければと思います ちょっと緩めにやっていく予定ではございますのでラウマト多分いつもより多いんじゃねえかなと思います明らかにいつも見ない人がいますいつもの人じゃない人もいます 僕でもわかる n s t の方はちょこちょこいらっしゃるのでメンバーはこそですナフェアパルコロウさ<笑>はいそうですねえ現在大審査に移っていらっしゃいます すげーなこの戦いシシすごいゲームですよこのゲーム <笑>暗いフラ<笑><音声>イナーすけど どううしよもないの多い普段サードやってるからっていうのはありますけど、ね、なかなかね<笑>ごまかしが効かないといえばいいのかないろいろと厳しいいろんなのなんか入力制度とかもそうだし サードにしてもこのキャラ強いですよ。絶対強いと思います。サード投げキャラ不遇ですからね基本的にそもそもゼロフレの投げっていうのは感覚的になかなかゼロフレって い, いやいないおわ。投げのその性質がね全然違うのは。 やっぱりでもすごいですよねあの土曜日、えー、5日の土曜 日, かあ曜日か、5日の日曜日に、えー、デイトナシキにて例えば、ー、X のサイバーの大会こちら行われるということですがフォーリーズ戦とか入れると200とかいくという話ですしこの事前取りが34チーム170人。 おほほほほほすげえデータが広いからいいですけどねなかなか200人規模の大会って珍しいのでセ戦で行うにはそういうのも含めて楽しみですね でも200だとさすがに満員か満員だと思いますねそこ広いんですけど200は、うん、大山で大体150はできないですね大山が100でちょうどいいっつったら変ですけど200はもうとってもいいです入れ替え制になりますね大山で武器ってよく考えたらダメでダメですか僕はダメだと思います<笑> えーと、定置の方でもこんばんはといただいてますの、ね、で、ありがとうございます、ね。 あ, あ、あ、あ、あ、すいません21時スタートぐらいを目安にできればと思ってます大体いい緩い感じです<音声>、まあ、いつもよりちょっと早めにじゃないですがいつもはもうちょいラフな感じまあ、10時ぐらいからやってるのかな あの、何でしょうねちょっと遅れるかもっていうエントリーの方もいらっしゃってあの、お話をいただけるのでその方とかっていうのは待とうかなと思ってます今日は年金税の方は来るわ年金税って誰かやってくるじゃないですか you、oh. はい、えー、サイドのご案内です。現在カウンターにて、えー、エクスランバットの受付を開始しております。皆さん大体エントリーは済ませていただいたかなと思いますが、一応9時目安にやろうかなと、えー、大会はやろうかなと思います。大体皆様いただいてるかなと思いますが、なんか遅れてくるかなっていう方とかいらっしゃれば、えーっと、事前にお話いただいておけば、あの、こちらでフォローできるかと思いますので、えー、何か、 その手の手話があればご相談ください16人かた、まあ、多分プラスアルファいそうですがというわけで、えー、っと何かございましたらご相談いただければと思いますということでもうちょっとごめんなさいちょっと早めに配信始めましたが引き続き、えー、よろしくお願いします。ですねお試合を楽しみください you ああああえー、すみません、えー、とちょっとですね海外勢の方で、えー、遅れ目の方がいるということで、えー、ちょっと早朝を待っておりますご了承ください21時には始められる、えー、ぐらいのノリでいこうと思います はいといととうことですみ、えー、ませんがもうしばらくお待ちください。